島田紳介さん、久々にカメラの前に、登場66歳とは思えない、若々しい姿に、ネット驚き、TV に出てた頃より、若返ってる、元タレントの、島田紳介さん、66が6日、大阪エディオンアリーナ大阪で行われた、ボクシングイベント、3150ファイトボリューム4に来場し、リングサイドで試合を観戦した。 同イベントは、アベマで生配信されており、島田さんが久々にカメラの前に姿を見せたことを受け、SNS を中心に反響が寄せられている、同イベント中に、プロボクシング元世界3階級聖覇王者で、3150ファイトの、亀田光輝ファウンダーが、リングに上がって挨拶。皆さん、今日は、3150ファイトボリューム4にお越しいただいて、そして、アベマで視聴していただいて、ありがとうございます。 この後、いよいよ世界タイトルマッチが2戦行われますなどと、試合の見どころを紹介した。また、この場を借りてお話ししたいんですけど、と前置きし、アベマで根性放送しています。この工業から、ボクシングチャンネルが新しく開設されて、そのこけら落としの第1弾ですと説明。これは、ボクシング界にとって快挙だと思ってます。 そのボクシングチャンネルを解説していただいた男の中の男、藤田進社長がそちらにいらっしゃるんですけど、本当に藤田社長、ありがとうございます。この場を借りて感謝を申し上げますと伝えた。隣には僕が昔から大好きな兄気分である島田晋介さんが横に座ってるんですけど、晋介さんも僕の初めての世界戦の舞台に藤田社長とこうして座ってみていただけるのを嬉しく思います。 本当に感謝申し上げますと語ると、藤田社長と、島田さんのツーショットがカメラで抜かれた。カメファウンダーの挨拶を受け、島田さんは、マスクを取って顔を見せ、深々とお辞儀した。久々に島田さんがカメラの前に登場したことから、SNS では、若々しくてええ感じやん。久しぶりに見た。若すぎる。テレビに出てた頃より、若返ってるのすごいな。なんだこの66歳。といった声が上がった。コメント。 本人に確認してるなら良いけど、もう完全に引退してる人であれば、こんなことする必要はないと思う。芸能人が、プライバシーがというのは、少し、もあるけど、一般人になった人は、切り分けて叱るべきと思う。もう過去の人なんだから、そっとしておけばよい。今でも以前と同じような MC できる能力はあると思うけど、その能力は持ってる人だったけど、コンプラ厳しくなった今に対応できる能力持ってるかといえば、否な人、次出てくるのは、本人が亡くなった時とか、 それこそ、サンマが亡くなった時に、思い出喋るとか、そういう時で十分。島田晋介は、暴力団とのつながりで、しかもその噂憶測を否定せず、メディアから締め出された。本人もそれをゼオして、テレビから姿を消した。未だほとぼりも冷めぬ中、もう見そぎは済んだとばかり。ネットで話題とされるのは、ネットというメディアの放棄犯が緩い証危機として語る、カメラ親子も同じ穴の無事なと思われ様、引退したのなら、票に出ないように配慮すべき。 一般人にはなれないのだから。客席にしても、誰からも確認できる席ではなく、わからない席にすべき。いつまでもメディアが取り上げる人ではない。話題になれば、何でも良いって考えてるから、扱いがこうなる。メディアの意識の低さ、今のコンプライアンス重視で、シ助さんの芸が、うんうんあるけど、それは、ヘキサゴンあたりから見始めた人の意見で、昔から見てる人間からするとシ助さんは、いい子ちゃんで周りに合わせることが、得意中の得意であることを知っている。 常にトップに憧れを抱きつつも、2番、3番手で、己に強い風が当たらぬように生きてきたヘタレ根性は、誰にも負けない。弱くヘタレだからこそ、暴力と強いものにすり寄っていき、己を強く見せようとした。気づいたら抜けられなくなっており、歯車の一つとなってた。おそらく、沖縄でカジノ王の夢でも見てしまったのでは表金後のトップ10、ニュースキャスター番組、別人のように存在感を消し、毒など、微人もなくこなし続けた。 トップのバトンを一度手入れ、莫大な金も手入れ、ご本人満足でしょう。たった一度の数年のバトンが、シ助さんにとっては、まさに天国で、今もその天国の恩恵を受けて、生きていきたいんでしょう。上岡隆太郎氏に憧れていたそうですが、 やってることは本人と大違いですね。上岡氏はスパッと引退なさった後は一切メディアの前に横山ノック氏の葬儀を除いて姿をお見せになられませんでしたもんね。なんだかんだ一年か何年かに一回ハプニング的なメディアの露出をしてるところがまだこちらの世界に未練が残っているのかと勘ぐってしまう。暴力団との関係を完全に否定されずに引退なさった限りもう今の時代において起用はしづらいとも思うがご視聴ありがとうございました。